どうもコミです さて本日はですねえっ、ー、とサザンクロスですねこれに関してちょっと見ていきたいというふうに思いますあのー、タンホール13がまあ実装されて12でかなりまあその猛威を振るっていたサザンクロスも対策っていうかまあ攻め手側の対策がかなりできるようになったことでね結構減ってきてはいると思うんですけどまあ今回クラン対戦リーグ参加してみるとちょいちょいやっぱ見かけますよねこういう、えー、ある区画をもうその箱型に区切っているような配置まあ言ってしまえばこういうことです サダンクロスって、まあ、皆さん分かってらっしゃる方はもう、えー、とご存知だと思うんですけども、えー、とここにこういうふうに、ねえー、区画が区切られているような、まあ、こんなような配置ですこれ何が怖いかっていうとまあまあ当然外周をこうねぐるっと回らされている間にいろんなとこからこうダメージを受けてしまってユニットがやられちゃうっていう、まあ、そういう、えー、いやらしいさを持った配置なんですけども これをどううっってていいくかののがです、ねまあ、本日のテーマになります、まあ、合計3本見てもらって一つは空 で, 空で撮ったリプレイでもう一つは陸で、えー、と最後一個はあのササンクロスのまあ怖いところっていうのを、ねまあ、怖さをちょっと、えー、見てもらえるような、うん、と内容にしていきたいと思ってます、まあ、失敗って言っちゃえば失敗なんですけどもあの決して侮れないよくあるケースなんで、まあ、参考になるかなというふうふに思ってます さてですね、で、今回なんですけども、編成は、えー、スーサイドドラゴンですね。これどういう風に考えていくのかっていう、まあ、その考え方のところをですね、えー、中心に見てもらえたらと思います。まずここですね、えっ、ー、と、ロイヤルチャンピオンでしっかりとこのインフェルノタワーを折っていきます。これ壁の中の施設を、えっ、ー、と、壊せるユニットっていうのが突破兵器以外にロイヤルチャンピオン出てきたっていうことがめちゃくちゃ大きいですね。で、さらにはこのイーグルフーもバーバリアンキングで折っていって、アーチャークイーンを使ってさらにですね、 えこちら側、えー、三次側のカットをっっていってますね、まあ、最後、インフェルノは残っちゃうと思うんですけども、今、パスつけましたけども、相手のアーチャークイーンまではこう処理できていきます。防衛援軍、これ、釣らないようにしているのかなと思います。えっと、釣っちゃうと、ですね、まあ、陸系の防衛援軍、アイスゴーレムとか入ってた場合、ドラゴンがターゲット取っちゃって、あんまりおいしくないので、えっと、防衛援軍が出てくるこの範囲には、もうスライディニートだけを入れるような感じにしてますね。 でこうすることによって出てくるのがベビードラゴン1体です、おそらくラバーハウンドがんか追加で入っているんじゃないかなと思うんですけども、それ出てこないですね、空ユニットだけで、えー、接触することによってで。さらにギガインフェルノにはモドラゴンを少しです、ね、こう広めにこう出していく、ここから幅広くこう出していくことによって、まあ、こっちのギガインフェルノに向かうものと、ぐるっと外周回るもの、まあ、2つに分かれていくという格好をとってますね。 ここまで来るともう呪文の温存量からしてももうもう あ, のあとはほぼほぼ全開、えー、までいけるかなというようなままあまあ雰囲気が漂ってくると思うんですけどもドラゴンは割と外周にま流れていってしまってますがこのサザンクロスの場合は仕方ないかもしれないですねあのこういう風になっちゃうのはある種あの外周にどうしてもこういう施設が偏っているんでこれをあの下手にライドラでこう潰してとかねいろいろ細かいことを考えてしまうと逆に、えー、策を講じすぎて失敗するかもしれないんで 今回のこの無差別系ユニット、まあ、ドラゴンでやるっていうのも一つ方法だと思いますけども、えー、と考え方としては、この位置区画を、えっ、ー、と、ロイヤルチャンピオンで削る。で、削っていく。で、ここのイーグル合いましたよね。イーグルを、えっ、ー、と、残りのヒーロー、まあ、キングと、で、クイーンですね。で、ここを、えっ、ー、と、削っていくような感じ。で、全体的に、こんな風な感じの削りを入れて、残ったところにこう、ドラゴン回すと。 合わすという感じですねいやー、なかなか、あのー、見応えのあるね、アタックだと思うんですよね、結構、あのドラゴンの残った体数なんか見ても、圧倒的さが、まあ、分かってもらえるかなと思います。もうさすがにですね、あのー、今までみたいにバルーンをヘイストでとか言う必要なく、ロイヤルチャンピオンで一区画を完全に潰せちゃうので、そのアドバンテージがかなり大きいんですよね、なので、それをですねあの存分に使うとこう、サザンクロス、だいぶもうカモになってきちゃうかなっていうふうな。 えー、もう環境ですまあ、まあもし見かけた場合はです、ね、タウンホール12の頃のその恐怖心っていうのがまああると思うんですけどあまりそこにこだわりすぎずに思い切ってこうあのカモにしちゃうのはあるかもしれないですねさてで2つ目はホグライダーですでホグライダーを使う場合、えー、とこれもですねえっ、ー、とコツがあってそれが今出てきたこれですあーごめんなさい じゃないわ<笑>あの、えー、とウォールバスターですねこのウォールバスターをガツンとこの真ん中に向かわしていくんですねウォールバスターをでそのまんま中に入ってるのがイエティたちが出てくるのでそれでですねギガインフェルノを序盤に潰しちゃいますでえっ、ー、とここですね とえー、とウォールバッターが壊れて中からアイスゴーレム と,、えー、とイエティが出てきてますねこいつらがしっかりと、えー、ギガインフェルノまでこうアタックしていってくれるこれがでかいですねやっぱり、えー、と見てくださいこれですね、えー、とイエティが出てきてギガインフェルノを叩いてミニエティと一緒になってこれを潰すとそうすることによって中心部の、えー、とギガインフェルノが潰せたのであとはホグライダーをぐるっと外周守らせるという格好ですねこんな感じでホグが回ってきます これ真ん中のギガイン星が残っていると、こいつがずっとホグをこう攻撃し続けちゃうんですよね。でもって、それをなんで潰していくことによって、もうホグライダーがめちゃくちゃ生きる、生きてぐるっとこう回っていく。この年がかけるわけですね。下手に中心部にユニットが流れてしまってばらけるっていうまあリスクもなくなりますので、だいぶ攻めやすくなっているのがわかると思います。もう、あのホグライダーの残った体数の中身でも、まあ、だいぶうんといい感じなのがわかりますね。で、 えーとまあ、最近、ディガホグ編成って流行っていますけどもこういった陣を攻めるにはホグライダーの方がいいかなと思いますなぜかというと、まあ、どうしてもですねあのホグううとディガホグを使っちゃうとディガーとホグライダーがかなりばらけちゃうんですねこっから出した場合ってこっち側のこう外周に、えー、とディガーでここの内側にこういうふうにホグっていうふうにいっちゃって 両方にヒールを使うのが難しいんですよね。なんで、これはもうやらずにですね、ホグライダーだけをガツンと回すことによって、まあ、ある程度こう、散らばりながらも戻ってっていう繰り返しをこうしますので、そこにこうヒールをね、打つと、だいぶ、えー、ヒールの範囲内にホグライダーが入りやすくなって、えーとまあ、呪文のアドバンテージが取りやすいのかなと思います。 こんな形でですね、えっ、ー、と、取っていくっていう方法がありますね。これちょっと説明不十分だったかもしれないので、序盤だけもう一回見ましょうかね。ホグライダー出す前ぐらいがやっぱり、えー、肝になってくると思うんで。えっ、ー、と、さっきね、ウォールバスターの話をしましたけども、えっ、ー、と、ウォールバスターを入れる前の、実はここ、入れながらかな。ここの処理っていうのもね、決して 見,、えー、と見過ごせないポイントな ん, なんですね。これ使っていきます。ヘイストプラスのバルーンですね。 まあ、これはタウンホール順位でもよくやってたパターンなんで、分かってる方は分かってると思うんですけども、エイストを打っていって、ここにバルーンを当てていって、フリーズでしっかりこの中のね、インフェルノと、うん、投石機を止めてバルーンで落としていくという格好ですね。バルーン5体使ってます。で、えっと、そのバルーンはあとはもう仕事を終えたんで、まあ、壊せるとこまで壊してねえというところで、えー、お役御免。残りはこっちですね。EAT プラスレイジをかけてのこのギガインフェルノを壊すと。 まあ、いうところですねイーグルもこれ中に入っちゃってたんでもうこうなってくると も, うもったいないですねあの突撃かなんか使った場合には、えっと、こういう対空砲があったりして途中で落っこっちゃうかもしれないんでこれは確実にもう中心部まで向かわせるぞということであればえここ、ウォールバスターの方が全然機能はしますねロ当然ながらロックボーマーは中心部向かわないし突撃艦は体力不足ウォールバスター一択というところでしょうね非常にお見事なアタックだったかなと思います であとはグライダー残ったここですねやはりこの短い幅のところをこう走っていってヒールをつけながら回していくという感じですねはいまあここまで2つ見てもらいましたけどもだいぶですねえっと オグライダーとドラゴンで簡単に取れるんだなっていう印象を持ってもらえたんじゃないかなと思います。まあ、施設がカンストはしてないにせよ、取り方はそんなに変わんないと思うので、ぜひね、見つけたら試してほしいなというふうに思うんですけども。 もう一個はですね、あとこれですね。えー、最後、ボキボキさんが取ってくれたタックで、これ、イエティラッシュになっているんですね。どんな風な格好でいくかっていうと、ここをえとライドラでこうカット。おーっと、ごめんなさい。いやちっちゃった。なんかさっきからやりまくってますね。ごめんなさい。ライドラでこうカットしていきますね。で、ここにイエティを流し込んでいくと。で、イエティにジャンプを使って、こっちにこう進ませていくっていう、まあ、そんなようなプランになってるんですけども、 ちょょっっと見ていってみましょうかね何が、あのー、この攻めを最後まで、えー、伸ばしきれないようなものにさせてしまったのかっていうところ、えー、ぜひご覧いただきたいんですが、まあ、序盤は食い火でしっかりとですね援軍処理してますよねこの辺はもう見事ですね非常にスムーズで狙ったところに食い火が流れていくようなこのライドラの仕事も非常にお見事ですね。 ちょっとクロスボウがいやらしい仕事をこうしてしまっていますけどもまあまあ、えー、と序盤の入りとしてはだいぶ綺麗な感じで入っていってるんじゃないかと思いますジャンプの呪文を打ってこのギガインフェルノに対する道を作ってますねイエティたちのアプローチこんなイメージを考えていってるんじゃないかなというふうに思うんですけどもさあここからですね イエティがガッとこうえー、束になって、壁の中をそれぞれ破壊していきます。さらにロイヤルチャンピオンと10日弊社でえっ、ー、と久慈川もこう、えー、破壊をしていってまあ、時間切れも予防している風なのが見えますね。で、えっ、ー、とイエティがしっかり、この中心部に入って、このギガインフェルノを壊してくれて行ってます。ここまで非常に順調ですよね。あの順調に見えるんですけども、問題はこの辺りからです。 中心のギガインフェルノをきっちりと壊して、さらにイエティが前進していくと。で、えっ、ー、と、インイーグルフォープラス、あー、イジグルじゃない、インフェルノタワーか、プラス投石機のところロイヤルチャンピオンでしっかりこう破壊をし て, て、さらにさらに奥へとこう進んでいくんですけども、こっからですね、ロイヤルチャンピオンが落とされてしまって、アーチャークイーンが残っていって、でホグライダーもいるというところなんですけども、問題はこういう編成で行ってしまうとですね、ここなんですね、ここと、 ここの区画のところを潰せるユニットがもうこれでいなくなっちゃってるんですよ。ホグライダーがみんなここで、えー、とホグが落っこっちゃったので、ここでね、えっ、ー、とダメになっちゃったので、あとこの中を潰せなくなっちゃうんですね。そうするとどうなるかっていうと、さあクイーンも壁に挟まれてる間に落っこっちゃいましたね。壁打ってる間に。で、えペッカとかビーダーとか外周をぐるぐるぐるぐるる回っている間に、もうこのインフェのタワーが。 猛威を振るってですね、まずはグランドウォーデンを潰していきの、えそこからですね、さらにえバーバリアンキングたちにこうターゲットを向けていってますね。で、おまけに、えっと、このペッカなんか全然仕事をできてないんですよね、このバーバリアンキングの後ろを歩っちゃってることによって。なので、え時間もどんどん過ぎていって、実質もババキンがダメージを受けながら一生懸命施設を単発でこう潰しているような状態。 で時間もないし、ダメージも受けまくるしということで、最終的にここで落とされちゃうというところです。まあ、あのロイヤルチャンピオンもレベルマックス、あとは、まあえー、とバーバリアンキングとグランドウォーデンのレベルが少しありませんけど、相手の防衛レベルも考えれば十分、あの攻め手側が強かったと思うんですが、ちょっとしたところで こ, う、ねえー、とこのサザンクロスって、うん、と行く手を阻まれちゃう、まあ、そういう怖さがあります。えーとまあ、怖さっていうのはここですね。 この区画からの攻撃、これがまあいろんなところにこう飛んできちゃうっていう、そういう怖さですよね。で、さらにこの区画っていうのを落とすのがすごい難しい。壁に阻まれちゃってるんで、この中に入っていけるユニットってのがいないんですよね。イエティなんかはこれ、当然入っていけないし。 いうところジャンプの呪文に頼るしかなくなってしまうんですけども、えー、とそうなってくるとやっぱり呪文不足とかになってきちゃうのでやっぱり取るからには、えー、使うユニットはホグライダーないしはドラゴン、えー、っていうのを使っていくと結構ですねえっ、ー、とこういう配置壁を乗り越えてくれるのであのー、中を壊しやすくなって全体がうまく回るかなというふうに思います。 で、あとは、ね、その壁の中を序盤、こうサイドカットもする必要があるので、そのためにロイヤルチャンピオンだったり、10兵舎っていうのを、えーあ、突破兵器を使っていって、なるべく効率的に壁の中、この外周のこの壁ですね、こういうところを壊していくという格好ですね。これらを壊しながらルートを作って、あとはホグライダーないしは、えー、っとドラゴンとかね、を回していくというのが、まあ、いいんじゃないかなと思います。 まあ、まあ、あの今回マキロンさんかなり綺麗に撮ってくれたので、この辺ぜひですね、えー、ご参考にしてもらって、もしあのサザンクロスなんかがまた出てきた場合にもね、それを、あの、いい、その星取りのカモとしてね、ターゲットしてもらって、うまくね、えー、気持ちよくさらっと全開撮ってもらえたら、えー、私は非常に嬉しいかなというふうに思いますので、ぜひぜひ、えー、ご参考にしてもらえたら幸いでございます。